はい、おはようございますラスカルでございます本日はですね、久しぶりに川越にございます二代目エゾさんにお邪魔しております ちょっと前にね、店主の岡安さんに江戸さんの美味しいご飯が食べたいと LINE をさせていただきまして、今日はですね、来たんですけれども、全然メニューを来るまで決めてなかったんですよ。で何が食べたいかなーって考えたところ、以前ね、ゾウくんが食べてた激辛チャーハン、赤鬼激辛チャーハンと、こちらのチャーハン、アバネロとジョロキアと、ものすごく辛い唐辛子を使った、ただ、それでも美味しい激辛のチャーハンがメニューにあるんですけれども、それをね、ゾウくんが以前3キロ ぐらいのデカ盛りでかつ チャレンジとしてね確か制限時間が30分で動画撮影をしておりましたので僕もそちらのメニューをこちらチャレンジメニューではないんですが30分にね時間を設定させていただきましてこの激辛チャーハンを食べていこうと思いますで、こんな感じでねこちらの激辛チャーハンすごく辛いので通常メニューの方にも注意書きがございます皆さんもねこのチャーハン頼む際は一度ご確認くださいどれぐらい辛いのかまだね、分かんないんですけれども、えー、ドキドキをしながらメニューがね、到着 するまでもう少々待ちたいと思いますはいということでですねただいま商品の方が到着いたしましたこちらのメニューがですね赤鬼ということであこんな感じですね見た目はね可愛いい感じなんですけれどもすでに香りはね 辛いですえー、ちょっとい嗅ぐだけでおでこからじわっと汗出そうなんですけど早速ではございますがこちら30分に設定させていただきましたのでチャレンジメニューではございませんがチャレンジという形で、えー、こちらの完食してみたいと思います<音楽>なんか掛け声いただいてもいいですか<音楽>はい いただきます。い た, ます<笑>いただきます。どうまずこれ、やっぱご飯から。赤いですね。あ、でも美味しそう。いただきます。うん。あ、辛い。めちゃくちゃうまいけど、めちゃくちゃ辛いですね。いしいうん、うん。あ、これ思ったよりも辛い。うん。 1人前だと1キロいかないぐらいとかって感じますか、ね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 うん、だってもう食堂は暑いですもん、うん、ああ水がうめ<笑>うんうん本当にこれは侮ることなかれですねすごいもう一瞬で汗出てきた 分かりやすくお伝えするとココイチさんの10倍のカレーとかあとは中本さんの北極の10倍とかよりも全然辛い<笑><笑>じゃあこのたりでこの唐揚げいきましょうか江戸さんといえばのも特製の唐揚げでございますこちらも辛い粉がねかかってるんだけどちょっとどうかなあうんうんあのね辛い た、ま、チャーハンに比べたら全然辛みを抑えられてるというかむしろちょっと甘いぐらいなんだけどやっぱりね後味がどうしても辛いからねうん あ、チャレンジって言ったんだけど早々にチャレンジやめていいですか<笑>これぐらい辛いやつだと多分ねちゃんとね美味しく食った方がいい気がするうん岡井さん今日もチャレンジをやめたいと思うんで、はい、マヨネーズいただいていいですか<笑>あ マヨネーズ美味しい。あでも辛い。あ<笑>後味がやっぱ辛いですね。<笑>うん。ギブアップしそう。<笑>持ち帰りそう。まあ、唐揚げ定食頼みそう。 <笑>今回は3キロで作っていただいてるので今ちょうど半分ちょっとぐらい食べてるとは思います、まあ、通常メニューだあれば完食なんだけど3杯あるからね<笑>うん唐揚げうまなんか甘辛なタレがかかってるっぽいな、ね、うんうまっ辛っ う ん, うんどうしようかな唐からげ定食冷やしラーメンいただきたいな詰めてほしいなって<笑>ことでですね今からげ定食とえ夏限定とか今年から初めてやっている なんか翡翠麺の限定メニューをねちょっと注文させていただいたんですが、その翡翠面麺の盛り付けを自分でやらせていただけるということで、えー、キッチンに入って、持ってきたいと思います。<笑>はい、入れてまーすいしょ熱サンダル熱熱 熱っ<笑><笑> と, ということで、えー、今ですね盛り付け自分でさせていただきました翡翠麺完成いたしました、まあ、麺と、えー、だしスープにおろし唐揚げのりが乗っかったメニューでございますね、まあ、氷も入ってて夏らしいメニューですけどちょっといただいてみますねうーん いただきます。うん。ああ、さっぱりしてる。 唐揚げ定食に届きましたでこのね江戸んのしついなんですけれどもクロレラというものを練り込んだ麺らしくていわゆるスーパーフードとか体にねいいよって言われてるような食材を練り込んであるので、まあ、冷たいものを食べてね熱中症対策をしながら健康になれるという、まあ、そんなメニューなんでぜひね皆さんもお試しくださいうんうんうまっ うわわっっちさびいっちゃっていいゃてですか辛味大根のおそばを食ってるかのようなうまっ う ん,、うん、んでまたこの意外かもしれないけどカツオのだし汁に使ったこのちょっと冷めてきたから揚げがまたうまいのようまっでも今聞いてたけど水面にもから揚げが2個のっててささっきのねチャーハンもから揚げを2個食べたのよでこれ通常のから揚げ定食頼んで「俺今日何個から揚げ食べるん?」っていう話だよね<笑> あっという間に、ね、今ちょっと翡翠麺の方が完熟してしまいましたんでこっちに も, も注文した唐揚げ定食ねっていかやっぱこのでっかい唐揚げが4個5個入ってるからね1000ちょっとまでの値段があんまりにも安すぎるね<笑>うんうんやっぱ唐揚げとご飯うまうん やっぱりね、江戸さんといえばこの唐揚げですからうまいのようーんあれ、ね、うまいんだけどずっと胃が痛い<笑>このさ江戸さんのカウンター周りってサインがものすごく飾ってあるのまあ、大食いの方だったりとかスポーツ選手だったりとか今見るとさ僕が初めて来たのは2016年 多分これが初めて来た時のサインなんだけど2016年しかもねサインじゃないのよただの本名なのよ2016年ってことは僕初めてあのテレ東さんの大食い王が大会に出たのが2017年度の大会だから出る前から来てんだね今は知ったよ<笑>プライベートで遊びたりするとやっぱ、ねうん、若いよねうん若い本当に若さを感じるいやでもすごいなー はいということでよちそさまでということでですね本日はこちら二代目江戸さんで激辛のね チャーハンをいただく予定でしたが、えー、想像よりも全然辛かったので無理をせずにねお持ち帰りをさせていただきましてその後にこのひスイ麺と唐揚げ定食をいただきました、まあ、今回は特別サイズということでチャーハンもね 3kg ではあったんですけれども通常ね販売しているメニューに関しましては 1kg になっております辛いものが好きだけではなくて 1kg になっちゃうと結構 結うきつい量ではあると思います。まあ、ただ、本当にね、味は、もう具材がいっぱい入ったりとか、味付けも美味しくて、本当にね、辛いもの好きであれば一度、試してみてもらいたいなと思うような商品となっておりましたので、ぜひね、皆様もお試しください。で、この、ひつい麺なんかも夏限定メニューとなっておりますので、そちらもですね、ぜひこの、夏の期間中に来ていただいて、この限定商品、食べてみるのもいいんじゃないでしょうかということで、はい。